こんにちは、みゆです。森水菜です。はい、ということで、まあ、百き、企画のレッスン編なんですけど。はい。さっきは飛距離関係やって、まあ、見事にすごい飛び降り。なってますんで、うん、まあ、いよいよちょっと、まあ、傾斜を教えてもらって、まあ、実際のコースでも安心して。打てるように、こっからお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします<笑>なんか、実際にも。 苦手 な, 傾斜<笑>、はい、なんかつま先下がりが苦手つま先上がりが苦手とか、はい、左足上がりが苦手左足下がりが苦手とかあると思うんですけど、はい、特に苦手だなと思ってんか結構シチュエーションとしては多分全部苦手は多分にあ特にあんまないと思うんですけど、はいはいはい、シチュエーションとしてはつま先上がりが結構多いですね。右、はいはい、右に行行くかかからですかね<笑>右に行って次がなんかこう上がが上ってみたいなのが<笑> 結構多いのとはい、はい、あとはこっちですね。左下がり、はい。この時にもどうしてもこう地面叩いちゃうこととかが多くて、はい、なかなか当たってもちょっとちょっとやつ出たっていうような感じだよね拝見した YouTube でもなんかこういう傾斜でアプローチやった時なんかあとか言って軽くしてましたよね。<笑>あれ<笑>ありましたっけそんなシーンあ。<笑>あ<笑><で><笑> 転がる転がる転がるああバババトップよりかマシですそうか、ね、うわ<笑>大丈夫またこれは奇跡を信じましょうまた、うん、どうしましょう<笑><笑><笑>じゃあそこの二つちょっとやっていきましょうか、はい、お願いしますじゃあつま先上がりからで、うん、ちょっといつも通り、うん、何考えていつも打ってらっしゃいます。 <笑>気合入ってる気合入る。なんかあんまり頭を起こさないようにとか考えてます。あはい、はいはいはいはい。あともうちょっと短く持ってとにかく当たることを優先してます、うん。なるほどなるほど。つま先上がりどっちに行きやすいとかってわかります。右。右。結局なんか。そうですね。右に行ったりとかと、ね。右に行っちゃう。な る, なるほど。じゃあちょっと三球から打っていきましょうはい。はい。Okay. うんうんおっ軽だったらまだ軽だったらまだ<笑>まだまだいい方まだいい方はい、はい、うん OK ですーで今、まあ、よくつま先上がりってクラブ短く握りましょうって確かにそれすごい正しいんですよ、はい、ただ今美桜さんの場合短く握ったら、はい、短く握るだけなんですね いつも通りこうやって長く持って構えてるじゃないですか、うん、この状態で短く握っちゃったらボールに届かないんですよはい<笑>その分だけ近く立ってあげないとそ う, そういけないはい<笑>そうそうそ う, そう今みたいにボールに届かないボールがちょっと出やすくなっちゃうんで短く握る分ちょっと近づいてあげるへえ そ, まま そ, そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそう それもあの前回の動画同様、肩の真下ぐらいにグリップが来るようにしてもらいたいんで、ここも一緒そうそうそう長く持った状態でこの状態で短く握っちゃったら肩の前に出ちゃいますよね。はい。そうなんでそのその分だけ肩の真下に来るぐらいまで近づいてってあげないといけない。そうそうそうそうそうそう。でうん、オッケー、いいよ。 これもなんか引く時こう内側意識するみたいなのは変わらないですか そ, うそうですね変わらないです上げ方は基本的に変わらないですどうさわからない重心とかってあるんですかちょっとつま先の方にやっぱり乗りやすくなりますそうですよね、はい、そ, すそれで合ってますかそれで全然問題ないですはいそうなんだ OKOKOK ただそのつま先に重心が乗りやすくなる分、はい、腰が回りにくくなるんですよ、はいはい、そうどういうことかっていうと腰ってこれ平地って多分やると分かりやすいんですけど上げていく時って右のかかと左のつま先 はい、で振っていく時は左のかかと右のつま先ってこういう移動するから腰がこうやって回ってくれるんですよ、はい、これがつま先つま先になりやすいんで腰止まっちゃうんですね、はい、でその分だけ上半身は止まらないで回っていくからペー、うんうん、スローテーションが大きくなるから左に行きやすすくなるんですよへーそうそうそう無理にそこで腰をこう回そうとしちゃうと体開いて右に行きやすくなっちゃうんで止めた状態でいいからとにかく頭の位置を変えずに 打ってあげるように意識してあげると、もっと綺麗に当たるようになります。わかりました。<笑>もう頭の位置を変えずに。そう。そうそうそうそう。オッケー、うん、ナイス、大丈夫。<笑><笑>ちょっと胸、ね、ボール右にあちゃん左に曲がっていきましたよね。はい。よいいよ。もうちょっと力いいですよ。 はい、そうそう、もうちょい。オッケー、はい、そうそうそうそうそう。はい、オッケー、ナイス。ナイスです。そ短く持つ分、近く立ってあげることを忘れないこと。はい。で、この場面で、うん、無理に腰を回さないようにしてあげること。そう。はい、二つ意識してもらいりたいかな。わ、はい、かりました、はい。もうちょっとですか。もうちょっと。<笑>うん。 はいそういなないんです。ん<笑><笑><笑>、ね、な, いないですよね、ステキューなんか<笑> なかなか効かないですよね本当ですかもう前に飛ばすとかいう球じゃないと思ってました横にそうです、そうですそれ、ね、はでかいね、距離も出るから、ね そ, うね、そ, うそうです、そうです方向性も良くなるしねはい OK、ナイスバッチリすごい<笑> 次、左足上がり。はい。です。よし。左足上がりはどっちに行きやすいですか。知ってますか。右。<笑>左まあ、基本右に来ます。<笑>はい。ごめんなさい。なんかいやいやいやあんまり。で覚えてほしいのが、はい。7。上がり系は左に行って、下がり系は右に来ます。そう。つま先上がり左足上がり。はい。そう。がつま先下がり左足下がり。 そうこの4方向になるんですけど上がりつま先上がり左足上がりは左つま先下がり、えー、左足下がりは右に行きやすいということだけちょっと覚えていてくださいわかりました<笑><笑>じゃあ左足上がりは何を注意して意識して打ってらっしゃいますかえっと斜面に肩を平行にしてとか<笑>、はい、はいはいはいはいはい こうあんまり逆らわないように違ってます、ね、なななはいはいはい、地, 形地形に逆らわないようにしますざっくりいかないですかだからボールがちょっと上がっちゃったりとか、はい、もう出れ出れば<笑>もう丸って感じでした<笑>今まで<笑><あの><笑>とにか く, にかく様子をちょっと見ていきたいのでまた何球かちょっと打ってもらいましょうかはい これもちょっといつもだったら短く持っててうんうん、うん okay、こんな感じですねうんうんうんうんうん OK あっやりがちやりがちそうだ思い出した<笑><笑>思い出しました思い出今やりがちでした<笑>いいですいいですよああそうだうーん、ナ<笑>イスオッケー o k o k そしたらボールの置く位置と構え方をちょっとと構え方ですね合わせていいこうかなと思います、はい、でまずボールのセッティングする位置なんですけど、はい、ちょっと左側に置きすぎちゃってるはいそうどういうことかっていうとそのまま半歩下がってちょっと正面で見てもらっていいですか、はい、そうこれ左足下がりの場合にも通用するんですけど、はい、いつもどこり構えてもらって素振りをこうするじゃないですか、はい、素振りをこうしますシューシューとこう 素振 り, りしたときにこうやってする位置があるんですよそこにボールを置いてあげてください今左足寄りに置いちゃってるんでたぶどうしてもこの傾斜ってちょっと右に体重が残りやすくなっちゃうからすごいヘッドがアッパーボールに入りすぎちゃってさっきみたいにボールに届かないのでそう必ず半歩下がってこ素振りしてあげて素振りした位置をシュッシュする位置こす、はい、る位置にボールをセッティングしてあげることがまず1つ、はい、じゃあ届かないので。でもう1つが うーん、柔らかいボール打ちたいとか高いボール打ちたい時はこの斜面に対して平行でも全然いいんですけど基本的に普通にちょっとこう距離を出したいなとかって時は地軸にに対しててて垂直に構えてあげてください傾斜じゃなくて地軸に対して垂直に構えてあげる。 そうへえはいなのでちょっと左足に体重乗っかる状態になりますねそうこの体重の比率と軸を変えないようにして打ってあげるそうともうちょっと強い球が打ってますへえただ右にスポン抜けなくなりますねなるそうなんですねだから左足が固定された形になるからこれも腰が回らないから左に行っちゃうんです傾斜として。 そうそうそうちょっとその2つ意識してやってみましょうかいつも通り構えていつも通り構え て, 構えて、はい、傾斜じゃなくてまっすぐでいいですまっすぐそうそうそうそうそうそうそう、はい、その状態で素振りしてあげるちょっと芝生がこするまで素振りしてみましょうかはいそうそうそうそうそうもう一回こすっていきましょう そうそうそ う, そうでこれ個数ない理由はだんだんだんだん体重前みたいに傾斜みたいうこう傾斜にう行に立とうとしちゃうから、手元が浮いちゃって手元が浮いちゃって地面に届いてないだけなんでもっと体重左うそうそいそうそうそうそうそう そ, のぐらいですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそう そうすると真ん中ぐらいにこするのわかります？<笑>さっきボールを置いたのはちょっと左側でして、<笑>はいそうだから両足の真ん中ぐらいにこの傾斜の度合いの場合は置いて打ってくださいね手差しになるんで、そうちょっと両足の真ん中にボールを置い て, て<笑>はい打ってあげましょう。はいここでそうそうそうそうな感じですかそうですそうですそうですそうです近い方がいいとかってございます。 えっと、さっきえっと、クラブ短く握る必要はないのでそそ、はあ、そうそう、はい、そうですさっきはこうボールが近づいてきてたから短く握るとるこの場合は近づいてるわけじゃないので短く握る必要はないですし近く立つ必要もないわかりましたオッケーストップ、はい、ちょっと忘れてるかもしれないこの肩の真下にグリップですよそうこのぐらいちょっと遠いんでもう気持ちだけ近づいてあげましょううううそそそそう オッそうです。オッナイス。ナイス。<笑>いいね、<笑>なんかちょっとね、地面がこう近いのに対してね、こうやって構えて、ちょっと突っかかりそうな感じあると思うんですけど、はい、やっぱフッテイゴスだと気持ちこの傾斜の場合後ろに行きやすいんで、はい、そこも加味して最初から左に体重乗せといてあげた方が、今みたいに綺麗にやった。そう、真ん中に置いて。そ、は、う、い、そうそうそうそう、構えすごい綺麗。そうですそうですかな。 オッケーほら、いいいじゃなしかもいつものポワーンって取りあえずとりあえずみたいないでっぱ傾斜なりにこうね、うん、構えるとやっぱポワーンってなるからなりやすくなると思いますへえんかこう<笑>平行なんてもう事故のもとかと思ってました<笑>なんかこうなんかとにかく逆らわないようにみたい な, なんか誰かに教えてもらったようなものを忠実に。 割り割りなんですよ、ね、でに落ちてただ過剰にこうなりやすいんで最初からこう右に傾けちゃうと余計傾いちゃうから先見てボール届かないとかっていう事象が起こりやすくなっちゃうので、はい、今みたいに構えてあげると打つ時に素振りでこすっとけば場所が分かるもんそうそうそうそうそうそうそうそうそう みいちゃん、どうでしたかいや今回、つま先上がりと左足上がりの傾斜を教えてもらいまして、<笑>なんか結構、傾斜に球が入っちゃったら、もうとりあえずフラットなところに出すみたいな、もうほぼほぼプラス1みたいな感じでしかなかったんですよ、<笑>今までコースで出て<笑>なのになんか結構しっかり距離も出て。 アウトできてって言ったところができるんだなって<笑><笑>ビッリーです。Yes ありがとうございます。いえいやいや全然ないです。<笑>まあ、はいまあフラットなところに出すっていうのも一個ねマネジメントとしては大事なんですけど、やっぱ100を切る上で出すだけだとやっぱどうしても言、う、い、ん、<笑>にくいところが出てくるんで。で確かに。まあ今日ちょっとやったことを冷静にも活かせるように、はい、ちょっと継続的に練習していきましょう。はいお願いします。<笑><笑> ありがとうございます。